お客様に再度ご案内いたします。本日8時4分発特急日輪3号は佐伯延岡間線路の工事の影響により本日は行き先を佐伯までと変更して運転いたします8時4分発特急日輪3号大分経由佐伯行きとして変更して運転いたします、うん、ご利用のお客様は一番乗りまでお待ちください 本日は埼、埼延岡間線路の保守工事の影響により、特急日輪三号、行き先は埼玉までとなります。埼玉がご利用予定のお客様には、ご迷惑おかけいたします。申し訳ございません。三号、埼玉行きが4両編成で入ります。この列車は、車内販売およびグリーン車サービスを行っておりませんので、ご了承ください。 行き先の変更をお知らせします。8時4分発、特急、日理、3号、宮崎空港行きは待機行きに変更となります。1 <音声>番乗りバル は3月日にます。本日は先 の, 指導へのため今でもとなります本日はお客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。 9213本日は線路の補修工事の影響のため佐伯駅までの運転となりますご了承ください本日はお客様には大変ご迷惑をおかけいたしておりますおわびを申し上げます申し訳ございませんなお大分駅からの乗り場へのご案内をいたします なき高城方面、各駅電車、うすき行き、8時19分、1番乗り場です。九大線を取ってまいります。ゆ阜い北方面、特急ゆく2号、博多行き、8時21分、8番乗り場です。おだしく九大線を取ってまいります。目かいの春、し南うが方面、 学園大社、行方行き、8時59分、7番乗り出す。放射線を通ってまいります、四季道、中神田公園。学園大社、文豪武田行き、8時24分、5番乗り出す。折口は左側出す。開くドアと足元にご注意ください。 大分駅を出ますと次は鶴崎に止まります。なお本日は線路の補修工事の影響のため佐伯駅までの運転となります。ご了承ください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。お詫びを申し上げます。申し訳ありいませんに。ご乗車ありがとうございます。まもなく 大喜に移動シをいたします